ー前回の取り組みですか、まあ、そうですね、あの、まあ、実際、武道に対する甘えみたいなところは、まあ、正直、まあったと思います。自分の未熟さを改めて、えー、痛感したというか。い 先輩なので、うん、自分企画が決まった時からこの日のために研究とコンディション調整してきました今回は本気で勝ちを取りに行くつもりです本気でぶつかるふわりの相撲を楽しみにしててください まあ後輩の宇宙人の面倒を見るのも先輩の役目っていうか売られた勝負は、まあ、ギャル的に買う的な感じまあさなんかさ手加減とかしてきた時は、まあ、若干若干ねムカついて説教とかもかましちゃったんだけど、まあ、言うて素直で見どころとかはあるんじゃないかなーって思う省吾さん あまあ、うちで別に相撲取りとか力士じゃないんだけどでもさやっぱさ負けるのって嫌じゃんギャルってそうだから賞賛っていうかギャルとしての意地みたいなところの問題だと思うんだよねうん バッショウ。ま待 っ,、ま、って。やいかなみんな元気かな ？Vtuber のプライドをかけたトントン相撲の時間だよ。ま待、ま、ってふわりちゃん。待、ま、って。えうちさ、うん、相撲勝負って聞いてきたんだけどさ。うんうん、これ相撲は相撲でも、うん、トントン相撲だよね。<笑>あのあれじゃんあのさっきっぽやさなんかお絵かきとか工作とかあの得意だと思ってさ。 いやまあ、得意だから、聞いて作ってはきたよ、ちゃんと。相手の土俵で勝ってこそ、真の力士いざ、尋常に勝負ふわ<笑>りちゃん、うちも多分力士じゃないと思うんだけど。ふわり塾 えー、うちもあれやんなきゃいけないの嫌なんだけどえー、でも一応なんか神聖なあれ日から頑張るねえいえいえいえシコシコ踏むのシコえー、全然可愛くないんだけど可愛えー、やだやだやだ<笑>あーよいしょあやめそうーああわあ ポイントはどこポイントは、ちゃんとこここれがこれがうあるところと、うん、あとルーズのあ、ほんとだあの、重量感安定性みたいなところ<笑>確かに確かに<笑>、うん、下の方にやっぱね重心を置くっていうのは大事なんだそ う, そ, う そ, う そ, うそういうこと、ね、そうふわりも見てほら、うん、こうね低い姿勢でこれ、ね、な, なんていうの末い広がりがね安定感すごくない これさ、うんうん、尻尾ずるくない？え？ないないえ何のこと何のこと？うちの力士に比べて、うん、<笑>なんかなんかずるくないこれ？えそうえ え, え, えでもえでもほふわりってさやっぱえあの尻尾とともにあるじゃんふわりってっ尻尾がなくなったらふわりではないからさ。ああ物陰しょっかな。<笑>よく見たらふわりちゃんのこの、うんうん、力士の顔もなんか調子乗ってる感じしてる。なんでだ。<笑>さっきぽよのルーソックスさ何センチなの？<笑> あ、これスーパールーズだから百センチぐらい。すげー。うん、<笑>これは重量感ねあるわ。うん、いや、まふわりの尻尾みたいなもんでしょ。ルーズサックスも、まあ、そうオプション的な。ああ、物言いしよっかなー。ごめんごめん。ごめんごめんごめんんよし、ふわりがな。よなべして考えた力士。士絶対勝つ。絶対絶対忖度なしで勝ちに行く。まあ軽く転ばせよっかな。 ふわり塾。じゃあワンパクトントン相撲大会バーチャル場所のルール説明をするねお互いの作った力士を持ち寄ってただひたすら純粋に強さを競う力士の素材サイズ等はレギュレーションなしなしうんなし力士が倒れるかうん一部が土俵の外に出たら負け負けさあ、本当の相撲と一緒 いけいけないやしき人<笑>ういとまじ<笑> あえっと、<笑>物も、うん、出てたた見た見たきりきり出たんにに見見見見った気がするけど、ね、ちょこれさ多 分,、あのーうん、多分こっち側に傾いちゃってるんだわ。 だだから言い訳するんだ言い訳ではない、えー、ちょっとのチャっえー、<笑>ーいやマジか。 <笑>えー、まるで、ハンマユ裕次郎とハンマバキの親子対決を見てるようでしたね。そうかな。え、なんか地響きが、なんだこの地響きが。<笑>え、なんだ、何だこれ、うわ、なんだ、え、なんだ地響きがなんか来たかも。<笑>なんだなんだえええええ、え、え、え、これやばいやつじゃない。これ、これえ、もしか、え、この声。うわ、え、ちっちゃ。やば。 ゴジラじゃん<笑>強そうゴジラ強そう強いってか普通に死んじゃうじゃんうちらえっこのままじゃ潰されるよあ、そうだね、うん、まあねめちゃくちゃ強いからこのゴジラめちゃくちゃ強いからマジでえっま<笑>あねあのふわりが作ったんですふわりちゃんだ 作っあーとんでふわりはとんでもない最強生物をまた生んでしまったふわりのバカふわりのバカー<笑>自分でこんな倒せなさそうなやつ作っちゃったのあれねちょっとまあなんかどこれちょっとさっきっぽように負けた時ように作りました<笑>てか、うん、でもさこれも尻尾出てんじゃないよよよく見ててえ<笑>よく見見てててごらん、ぽいてるーふわり塾<笑> ふわりと一緒に、最後は協力して。このキングオブモンスターを倒そうじゃないか。<笑>まあいいや、うん、倒す倒す、大変だもんね、ねこちら、うん、野しにしてたら。え、そ う, そ う, そう、めちゃめちゃになるしなんかこ。そ う, そうそうそう。よっしゃ、最後の戦いだ。行くぞ、先っぽよ。行くぞー、人類守るぞ。よっしゃよっしゃ。行け行け行けい け, い け, い け, い け, いけ。 いやー強かったね強かったねゴジラ、うんうんね、滅亡しちゃったね滅亡しちゃったね人類ねちょっとね救いたかったんだけどさいやでもよかった、うん、フワリちゃんが宇宙人で本当本当んそうよ、うん、ハピタプル星 ようこそー。はじめましてー、地球人でー。最後の地球人として楽しんできまーすー。さ<笑>あ、先っぽよー。さあ、先っぽよー。ようこそ、ようこそー。さあー、こ<笑>っち向いてー、先っぽ。<笑>